みなさんこんにちはリクエストがありましたので今回はビワの剪定についてお話したいと思いますビワはとても成長の早い木でうっかりするととてつもない大きさになってしまいますその実を食べるのは私も好きですが木の大きさを維持しにくいので狭い庭には向かないかもしれません剪定するたびにたくさんのゴミが出ますが 剪定ゴミがたくさん出るからといって強剪定というわけではありません成長の早い木はその伸び率に応じた剪定をしていないと大きさが維持できないのです今回ご紹介するこのお宅では9年前にビワの苗を植え付けましたビワの木は植え付けてから5年から7年で実がなると言われていますが その頃にはももう他のどのど木よりも大きくなっていますそして植えつけてから9年後の今年もうこんなに大きくなっていますのでこの庭においてはもう限界ですね5月の半ばに手入れに伺ったのですがこの時にはまだ実がたくさんついていましたので琵琶の木の剪定だけを諦めて収穫が終わったあとで伺うことにしました 6月の末です剪定時期については悩むところですが木は大きくしたくないが実は取りたいということになるとこの時期になるでしょうか秋ではもう花芽分化が終わっていますので実を減らすことになってしまいますただし今回はかなり小さくしますのでどちらにしても来年の実なりは少し諦めてもらうしかありません まあ剪定とは言っても枝を吟味するほど選択肢がありませんのでとにかく枝分かれのところで太くて強い枝を抜いて弱い枝を残していくという感じです枝は何もないところで寸胴に切ることは絶対にダメです必ず小枝を残すように切ってください守ることはそれだけです そのように注意して切っていても行き場のない樹勢はこういうところに吹き上がってきますちょっと見にくいかもしれませんがこの白く見えるのが枝になろうとしている新芽です小枝を残して切っていてもこのようになるわけですから枝を寸胴に切ったらどのようになるか想像できると思います柔らかいうちに払い落としておきましょう 木の内部に向かっている逆さ枝は将来的にも必ず切るようになってしまいますから細く若いうちに処理しましょう。 樹形や枝ぶりを重視する庭木ではこんな切り方は普通しませんけれどもとにかく木の勢いを抑えて大きさを保つためにはこのように切るしかありません。 高さを下げていきながら横に張り出しすぎた枝なども処理していきます。 枝分かれの数が多すぎるところは間引きます切り戻せる位置がある程度限られてしまっていますので理想形のように丸く仕上げることはできません丸く仕上げようとして枝の途中で寸胴に切ったりするのはやめましょう放っておけば木は自分で良い形になってくれます 太い枝を切りまますので、融合剤は必ず塗っておきましょう私が使っているのはラックバルサンという融合剤ですおまけの情報ですが大きくなりすぎる木は根っこを切ってやると少し成長を抑制することができます。 いっぺんに全部を切るのではなく部分的に少しずつ行いましょう注意点としてはスコップで切っただけのザクザクの切り口だと根っこから腐れますのでよく切れる刃物できちんと切りましょうちぎれた切り口をそのまま埋めてしまうと根が腐ります堆肥などを入れて埋め戻しておきます ついでにもう一つ枝を紐などで下に引っ張っておくと実がつきやすくなりますこれは他の果樹ででも同じですただし枝を下げるとそれだけ場所を取りますからご判断ください今回は23年分切り戻した感じですが大きくなりやすい木は必ずこういう場面が訪れます そういう時のために下枝を大事に取っておくということも重要なことです手の届く切りやすい下枝を全部払ってしまうと小さくしたい時に切り戻す部分がなくなります小さくする時のことも考えて下枝を保持しましょうご視聴ありがとうございました枝先の切り方をもう少し見たいという方のために別の木の剪定例を この後流しますが雨の降る中撮ったのであまり見やすい動画ではありません必要のない方は見なくても良いと思います you、mm -hmm.